2019年計画、2019年計画、2019年計画。禁煙タバコをやめる。禁煙タバコをやめる。禁煙タバコをやめる。両親と よく食事をする。両親とよく食事をする。両親とよく食事をする。飲酒を減らす。飲酒を減らす。飲酒を減らす。 タバコをやめる。たばこをやめる。タバコをやめる。りょうしん。りよくよくよくへらす。へら す、減らす。